これは夢よしかけた こと何を書いてるのうわびっくりしたってなんだももこか急に後ろから話しかけんなよ掃除当番の仕事はもう終わったのかもちそれにしても可愛いい幼なじみに向かって何だとはずいぶんねで何書いてたのそのパソコン何でもないことないでしょ見せてよ 嫌だ大体お前が読んでも面白くないぞこの記憶は確か1年くらい前に桃子と話した内容だ我ながらよく覚えているもんだなさすがというかなんというかいいじゃない見せてよケチケチで結構俺はもう帰るぞ 誘おうと思ったのにってああ今日帰ってくるんだっけゆりねああ出張も終わったししばらく実家でゆっくりするってさそりゃ今日は仕方ないかあんた昔からゆりなお姉ちゃん大好きだもんねこのシスコン<笑>うっせぇ俺はまさかこの時に書いていたものが後日 とんでもない事態を引き起こすなんて想像もしていなかったっまぶしさすがは魔王夢が切り替わったこれは。 今度は前世の記憶か誰も信じてくれなかったけど俺は前世の記憶をはっきりと覚えているそしてここは前世世界アーネストワールドそこで魔王オーディーンと繰り広げた最後の戦いの記憶さっきの夢の中で書いていたのは前世の記憶を元にした小説だおしかったな。 だのにに従いい我が拳宿れわ全部受け止めるだと小<笑>娘そのような攻撃がこの魔王に通じるとでも… リーナに気を取られてるからですよそろそろ倒れなさい魔王今よエミリーオーケー行くよ魔導士エミリー・ワーグナーの名において命ずる光の矢よ、飛べ貫けイビフィニット・ナイト・アラー終わりだ魔王勇者アレス・ガードナーの名において命ずるやどれ 迅速の刃我が聖剣エクスカリバーよその身に宿るイフリートのマナーを持ちて立ちはだかる敵の一切を切り裂け貫けファイヤーナイフデス おいちょっとまで何人聞きの悪いこと汚い勇者めだが勝つためには手段を選ばぬその姿勢ハハハ はいということでお姉さん私にも朝ごはんちょうだいお腹空すいたあらあら美人のお姉さんだなんてかわいい彼女さんねうふふ まことも隅に置けないわねいやいやちょっと待って美人とか言ってないしいや美人だけどつか姉ちゃん俺こんなちびっこい女知らないからお前誰だよなんで人んちの食卓に当然のようにいんのしかもいきなり私のものになれとか意味わかんねえしっていうが一体どこから入ってきたんだ普通に玄関からだけど鍵開いてたしインターホン鳴らせよつかその制服うちの高校のじゃねえかえお前高校生なの 鳴らしたけど鳴らなかったんだもん私黒星あんはぁ、あ、だから黒星あん私の名前だけどああお味噌汁おいしいあらあらありがとうすごくおいしいだなんて<笑>勝手に俺の味噌汁飲むなよあとお姉ちゃんそいつすごくとは言ってない いやすげえうまいけどインターホンは今壊れてるのよねアンジュちゃんだっけえっ、ー、とパンでもいいかしらバターと蜂蜜くらいしか残ってないけど飲み物は牛乳でよかったうんありがとう十分よじゃあ今から焼くから少しだけ待っててねうーんところでアンジュちゃんは。 どなたかしら<笑>久しぶりねアグネロやっぱりだからお前は誰えはあ前世で近しいものは身内に生まれ変わるとは言うけどよりによって姉とか結ばれないじゃないあなたも大変ねえ あらあらそんなことないわよ兄弟はずっと兄弟だし家族だから縁は切れないしこっちの世界には「姉もえ」なんて言葉もあるくらいだからなんとかなるわよいやいやいやえちょっと待って姉萌もえはそれ一体どういうまだわかんないの この喋り方がわかるかなぁ久しぶりだな勇者アレスいや今世では銀河誠と言った方が良かったか我が名は魔王オーディーンそれとさっきも言ったがお前の姉はお前の前世での妻姉 ア, アグネロだ姉だけに<笑>姉だけに 笑いのふって低いなおい。って、え。ね。姉ちゃんが。アーネでお前が。魔王で。え。まこと。い, いえ。アレス様。アーネです。記憶が戻っていたことを。黙っていてごめんなさい。 あなたが成人するまでは黙っていようと思っておりましたえアレス様、今世も変わらずお慕い申しております What? アレス、久しぶり、魔王だよアレス様お、おいアレス様えょお姉ちゃんえ、え、え近くね あれさま。<笑>嘘だ。嘘だー。あ、ちょ、こら、逃げるんじゃないわよ。<笑>あら、このパンどうしようかしら。